焦る爆豪少年なりに気を使ってくれてるのか何を笑ったんだそういうのがマジでイラつくんだやめろすげえ違うかな